お花紙でデイジーを作ってみました。まず、花びらを作ります。お花紙を半分にして重ねてから、蛇腹に折ります。真ん中で切って、それぞれ半分に折ります。開いている方から細かく切り込みを入れていきます。 切り込みが入ったら、開いて真ん中のところをホッチキスで留めます。蛇腹を折りつぶしてから、二枚重ねになっているお花紙を広げていきます。最後は平べったく形を整えます。蛇腹を折りつぶしてから、二枚重ねになっているお花紙を広げていきます。 最後は平べったく形を整えます2つできたら真ん中に糊をつけ重ねて貼ります次に花の中心を作ります液体のりを塗った手のひらで挟むようにして黄色いお花紙を丸めます直径2センチくらいに丸めたら花びらの中心に糊をつけて押し付けますそれから フォークの先を使って周りを一周しっかりと押さえますその後真ん中にも凸凹模様をつけていきます裏に細長く切った緑の画用紙を貼り付けて茎にします最後に葉っぱを作ります緑色のお花紙の斜めの角が合うように折ります 逆さまにして、上から1、2センチ下がったところを物差しなどで押さえます。両側からお花紙を寄せてきたら、物差しを引き抜いて液体のりをつけます。のりをつけたところをまとめて、葉っぱの出来上がりです。葉っぱや花をたくさん作り、組み合わせて台紙に貼ってください。画鋲で留めるときは、 できるだけ見えないように花びらの間や葉が重なり合うところに押しましょう